動きを。観察。まあ、砂浴びをしてるのか。餌を食っている。ぽんちゃん。お家、どうも、壁紙でございます。ちがう、ちがう、ちも、う、かみ壁でございます。 はい、ポンちゃんトイレの中にずっと入っていますいいぞポンちゃんが出てくるのかぽンぽン出てくる気がないですねポンちゃんポンちゃんおいで。 まあ、以上です。